ま、りい行こう何選んでも海を残す」ああ「さあ祭りだいざいこう」 「んんさあ祭りだ何しよう」「何にねらっを残すか」「さあ祭りがなにしよう」「最初の祭はりがなにをなよ